こんにちは。のぶちよ、家計図気持ち悪い。こんな世襲、本当にふざけている。日本が、滅んじゃわないののぶちよ、こんなアホみたいなの、政治家をやらせて、いいんですかのぶちよ、想像するだけで、ゲロ、吐いちゃいます。次の、演説、聞いてください。無意味な内容。やめろ、やめろ。多くの、課題が、 現在化していますこの課題をですね、しっかりと一つずつ解決する、この誇り高き日本を、次の世代によい良い形で託していく、これが今を生きる我々の責任ではありませんか<笑>